今の気に入りの川ワウキャンプ場、青葉のせキャンプ場を紹介したいと思います。はいえー、九州自動車道の、まあ、熊本インターさら、えー、に進んてですね。大和中島西インターという大和町に住む、えー、直結のですね高速ができてます。ここすごく便利ですね。 30分のの場場所にこの青キャンプ場があります山と、はい、町、本当にアクセスが良くなりましたね。で、やっぱり夏のキャンプはやっぱりタープ必須ですね。今回はユニフレームさんのレボタープ600を使いました。 えー、パッカースタイルで、まあ、タープをね貼、えー、ってみました、えー、こちらですね左右、えー、非対称の形で、まあ、変幻自在にタープを貼ることができますで、えー、かつグロメットがですねすごく多めなので、えー、嬉しいですね、えー、非常におすすめです今回ですね予約した区画は木が多めの区画だったので、まあ、ハンモック区画を確保しました、えー、ハン ですねはい、青葉のせキャンプ場はですね緑川、えー、の上流に位置するキャンプ場で抜群の川遊びスポットです<笑>もうオートサイドからですねもう降りてすぐが川です、まあ、流れが速、ね、かったり深いところもあったりしてです、ねまあ、変化があってすっごい楽しいですでかつ、まあ、浮き輪でねふらふら浮いて、えー すすごく い, いです、ね、ただしですね大人の見守りは必須です川遊びはすごくねあの事故が多いので、えー、気をつけましょうテントサイトからですねまあ川は見えるんですけどやっぱり危険ですのでそばまで行って見守りましょう海老島の前もですね、えー、川遊びスポットあります があるので、ここも気軽に遊んでみると楽しいですね。はい、えー、管理棟横の青葉の小道っていう橋を渡っていくとですね、まあ稲荷の道があります。これも曲があってね、すごくかっこいいんですけど、えー、ここにはなんとブランコがあります。遊具があるなんて楽しいですね。 深くて、えー、しかも綺麗で大人でも遊べるような感じで、えー、ここも非常におすすめですただちょっと深いところもあるのでねやっぱ大人の方はちゃんとついてあげてくださいこのキャンプ場ならではなんですけどキャンプ場とですね川が近いんで まあ、川でのチェアリング、まあ、コーヒー飲んだりすると最高ですねただしまあゴミなんか川に流さないようにしてくださいねはい、えー、今回のですね青葉のキャンプ場のキャンプ場紹介参考になりましたらチャンネル登録お願いします